いやー、来ましたね。これはやばすぎ。あー、もう本当にもう脳汁確定というところでね。まあ、ついに、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編の最新情報がね、来ましたというところでこちらでございます。 はい、えー、お昼の11時にですね、鬼滅の刃の公式ツイッターの方にアップロードされました。えまずはですね、鬼滅の刃無限列車編の、まあ、特別放送が決定いたしました。え12月の10日土曜日、フジテレビ系列にて放送を決定と。で、そして、ま、夜の6時半からスタートなんですけども、まあ、まずは、まあ、新作のオリジナルエピソードの第1話を公開。そしてですね、劇場版無限列車編を公開というところでございます。そしてですね、皆さん、大本命でございます。放送 ここにはなんと刀のの里編の最新情報をアップロードというところで久しぶりに聞いたね「鬼滅の刃」の公式さんから「刀鍛冶の里編」という言葉をマジで久しぶりに聞いたんですけど も, も<笑>お前どんだけ待たせるんやと。 いうところでございますよね。ああ、12月10日かーというところで、まあ、まだまだちょっと遅いかなとは思うんですけど、まだね、全然日にちあるかなと思うんでね。うーん、ちょっと待てない向きって感じなんですけども、まあ、まずは無限列車編ね。えー、なんでこれ無限列車編なのっていうところ突っ込みたくなりますよね。僕も思いました。遊楽編じゃないんかと。特別総集編の遊楽編でよかったやんと。 僕は思ってるんですけど、なんで無限列車編なのかなっていうところは、まあ、ちょっと疑問に思いましたね。まあ、それについてはちょっとこの後詳しくお話ししていこうかなと思うんですけども、考察がね、あるんで詳しくお話ししていこうかなと思うんですけども、まぁ、あ、刀舵の里編の最新情報ね、一体どういう情報が公開されるのというところで、なんとですね、こちらですね、鬼滅の刃の公式サイトの方に詳しく書かれておりました。というところでこちらでございます。ま, あ、まずは無限列車編が放送されるよっていう と, いうところで、まあ、なんと予告パートはございません。そして、劇場版ノーカットでということで、まあ、完全に、まあ、無限列車編を楽しめるよというところでございますね。まあまあまあ、無限列車編に関しては、まあ、正直ね、うん、ブルーレイ持ってるんで、結構見ちゃったんで、まあ、飽きちゃったなって感じではあるんですが、まあでも、久しぶりなんで楽しみでございます。え、同時書もやろうかなと思っております。で、そしてですね、まあ、こちらでございます。えさらに特別放送の の最後には、えー、テレビアニメ化が決定されている新シリーズ「刀鍛冶の里編」の最新情報を発表する PV の放送も予定しておりますというところで予告 PV がですね解禁決定でございますはい、えー、この12月10日の、まあ、夜ですね、まあ、あの無限列車編の放送後に なんと予告 PV をテレビで初披露しちゃいますよというところでございます。で、まあこちらですね、えーと、皆さん去年を思い出してほしいんですけども、え、遊編の時にもですね、全く同じことをやっていてですね、まあこちらなんですよ。まあプロモーションリードをですね、えー、投稿して、まあその後に、まあ遊楽編の最新情報、なんと主題歌、えー、放送日、声優さんの解禁なんかもあったわけですよ。いやーでね、 まあ、これなんで無限列車編なのってね、まあ、ちょっと僕も思っていたんですが、まあ、とあるですね、考察がございまして、それは何かというとですね、まあ、この刀舵の査ンの新予告 PV 公開するじゃないですか。でなぜ無限列車編か。無限列車編といえば、リサさんのムラそしてですね、明け星、白金なんですよ。これ全部リサさんなんですよ。どういうことかわかりますか はい次の「刀鍛冶の里編」の主題歌はリサさんだからこそ無限列車編を この日に一挙放送するんじゃないかなとまあ、個人的には思っておりますまあ、まずねその考察が一つ目そしてですねなんと二つ目の考察がですね、えー、ちょっとコメント欄の方にあったんですけども皆さんこちらをご覧ください、えー、1月の7日に刀火事の里編が放送開始でそれまでのつなぎで遊惑編が再放送されるんだろうねということでまあこれ考察なんですけどもまああの12月の10日に無限列車編をやりますとでその翌週 から編、まあ、編の総集編をですね4つに分けて、まあ、放送するでそして1月の7日から、まあ、2023年の1月冬アニメですよねでそのタイミングで「刀鍛冶の里編」をやるんではないかと。 いうで、すすねまあ、考察がございいししてて、まあ、可能性としては全然ゼロじゃないんですよでよこれなんでかっていうとですね、去年、有格編のこのプロモーションリールが、えー、公開されたのって10月なんですよ。で、そこからですね、有格編の放送がですね、12月の10日に去年ね、あったというところで、まあ、PV を公開してからわずか2ヶ月ほどで、 まああの放送がですね、始まったというところなんですよ。鬼滅の刃っていうのは割と PV を公開してからですね、まあ放送までのスパンが、 結構短かったりするんですよね。うん。放送日決定からね、まあ放送までの距離が短かったりするんですよ。で、まあそれを考えるとですね、大体2ヶ月というところで、去年は2ヶ月だったというところで、まあ今年この PV が公開されるのは12月の10日なので、まあ2ヶ月というとですね、1月、2月というところらへんなんですよね。なので、まあ1月放送の可能性も非常に高いのかなと、まあ僕自身としても思っておりますよというところですね。はい。で、この方はですね、もし 刀鍛冶の里園が4月からだったらまあ、柱稽古編まで行くか、まあ、柱稽古編がなかったら、刀鍛冶の里園のクオリティがめちゃくちゃ高いものになる可能性が非常に高いねと言っておりますよ。というところで、まあ、1月放送の可能性はまあ、あるのかなとは思っております。で、まあ1月放送じゃなかったら、まあ4月なのかな。1月から4月の間にまあ、放送することは間違いないんじゃないかなと。今日のねこの発表を受けて僕は思いました。年内に最新情報が。出て くれるっていうところは本当に非常に嬉しいですし12月のですね17日にはですね以前にも言いました通りジャンプフェスタ2023もございますので、まあ、そちらでのね刀鍛冶の撮影の、まあ、また新たな続報というか一、まあ、週間後なんだけどもねうんなんかまたそこでも鬼滅のステージがあるみたいなので、まあ、そのタイミングでこの上限の鬼の声優さんの一気に解禁とか、まあ、だからいろいろこう情報をですね12月は解禁していく月になるんじゃないかなと 個人的には思っておりますよというところでまあ、かなりね12月には気合が入ってるみたいですねまあ、だからまあ年内に、えー、情報解禁が結構されるよというところなのでまあ、非常に前向きに捉えていいんじゃないかなと思っておりますまあ、近々放送があるよっていうねまあ、匂わせなんじゃないかなと思っておりますはいというところでですねちょっと今日ねさらにヤバい情報も発表されましてこちらなんですけどもいやーなんか気合入ってるよね うーん。なんかみんなの街にやってくる無限列車変更というところで、まあ日本一周でね、本日から、 なんとですねこの無限列車編の放送日までなんと無限列車号っていうのがですねまあ、汽車ですね走るみたいなんですよどうやら走るみたいなんですよでそしてですね到着式にはえ煉獄京次郎役のえ日野智 さ, さんをお迎えしてえ当日の目覚まし土曜日にて中継予定ですと。 いうところでかなりですね、気合が入ってるみたいなんですよ。なのでまあ12月10日はですね、まああの大きな 最新情報っていうのがかなり期待できるのかなというところでございます。いやーてか新 PV 確定なのはマジででかいっすね。で、まあこちらね下にちょっと書いてあると思うんですけども、まあ12月10日フジテレビ系列にてというところで、まあ時間が書いてありますね。6時半からなんと21時24分までだよというところですね。 なんと3時間にわたってですね、放送があるよというところなんですよ。まあ、この日はですね、私、ちょっとね、同時視聴の生放送ね、あの、一緒にやりたいなと思ってます。あの、新 PV のね、まあ、あの、みんなでね、こう、一緒にリアクションとかね、えー、撮っていきたいですし、ま、ああの、無限列車編も、ま、ああの、久しぶりなんで一緒に見ていきましょうというところでね、まあ、生放送もやっていきたいなと思うんですけども、皆さん、うん、12月まで動画のネタないっすわ あの、今言います<笑>この動画で言いますって感じなんですけども、皆さん、動画のネタがなくなりました。<笑>もうこの12月までだって待つしかないやん。<笑>おい、11月はどんな動画をあげたらええんだもう本当にそういうことですよ。<笑> まあ、はい、というところで、まあ、一応ですね、まあ、11月というか、まあ、来週からは、まあ、あの、最近やってなかった柱稽古編の見どころシーンだったりとか、まあ、刀舵の里編の見どころシーンだったりとか、まあ、あとは放送日予想とか、主題歌予想とかね、まあ、いろいろそういうのをちょっとお、今後またやっていきたいなと思いますんで、まあ、最新情報は一旦ちょっと途絶えるかなっていう感じなんですけども、まあ、まだまだね、まあ、11月になんかこう、お知らせがね、ある可能性もももちろんありますし、 しまあ誘惑編のちょっとなんか情報っていうのももしかしたら出るかもしれないよというところでねまあまだねまあ気合はちょっと入れていきたいなと思うんですけども一つねまあ、12月の10日まあこの日にですねまあ新たな PV が公開されますよということがまあ確定いたしましたのでまあ皆さんちょっと盛り上げていくというかまあ自分の気持ちをですねそこに高めていってほしいかなと思っておりますでもまあ嬉しいですよねまあここ最近本当に最新情報なかったんでまあそれに比べると全然こう 12月に情報があるよって言ってくれただけでもね、まあ、かなり僕としては本当気持ちがね楽になったというかあやっとかというところでね、まあ、12月まで待てば うん最新情報が見れるよというところで、まあ、新 PV が公開されるというところで、新たなキャラクターデザインとかもそうですし、まあ、主題歌とかいろいろ放送日とか解禁されると思います。いやー、本当にこの日はね、えー、楽しみにしておきたいなと思います。というところで、まあ、来週からは、いろいろまた今後考察というか、まあ、見どころシーンだったりとか、そういうところをこうやっていきたいなと思っておりますんで、まあ、ぜひぜひね、12月の10日まで、えー、気持ちを一緒に高めていきましょうというところでございます。はい、また。 最新情報とか入りましたらね、えー、動画にしていきたいなと思いますので、えー、ぜひぜひチャンネル登録そしてね通知ボタンよろしくお願いします今日はね本当に良かったと思います高評価押しといてくださいぜひねモチベーションになるんで高評価押しといてくださいというところですまあ、皆さんのちょっとね、えー、考察コメントというかまあ、感想でもいいですよ、うん、楽しみでも何でもいいんでね、えー、コメントぜひぜひよろしくお願いしますというところで皆さん12月マジで楽しみだなでは 皆さんまた次回の動画でお会いしましょう来週も動画アップします